黒みがかった赤は、エモーショナルレッドの美しさの象徴。クソ適当 DIY シリーズ、エンジンカバーと装編、雑撮影でサクッとお送りします。はい、これがバニラのクソカバーです。クソダサいですね。 熱がこもりそうでダサいので、夏場は外してます。エンジンが熱を奪われる季節となったので、どうせ戻すなら、家にあった缶スプレーを適当にぶちまけて、赤と黒とつや消しで塗ってみよう。足付けのためにヤスリ掛けでもしようかと思ったけど、面倒くさくなったし、適当でいいやとなったので、密着論だけでいきます。縦水とエンブレムが山場となりそうだな。薄く均一にと書いてあるので、最新の注意を払って、適当に塗っていきます。マジで適当に見えますが、塗りにくいところから、 程度は考えてて吹きつけてます一回目は捨て拭き、二回目で仕上げ、ゴミの付着とか気にせずに行きます。右から左の次は、左から右へ。とりあえず隙間に密着論を入れることを意識して、全方位から攻めようかな。一通り密着論が終わったら、赤のラッカースプレーでいきなり本塗りを始めます。最初の一回目は、パラパラとしか乗らないですね。初回は色の付き方ベースではなく、塗料を乗せられたかベースで判定。赤色に塗っていくのは二回目以降でいい。 そうしないと失敗する、塗りにくいところから。端っこというか、カバー側面も忘れない。水は左右の両方から吹き付けていって、トヨタエンブレムは、全方位から。2回目も塗ったら鮮やかな赤になりましたね。鮮やかすぎて狙いから外れたので、黒を薄く塗るんじゃなくて、かけるように。ここが腕の見せどころなんですよ。 吹きつけるというより、上空にスプレー粉末を飛ばして、自然落下でもって、黒い塗料がパラパラと乗るようにする。ブチブチっと出たせいで黒い点になっちゃってるけど、それはそれで、芸術作品っぽくなるんだ。側面は、超遠方から吹きつける。黒の濃度を、全体で注意深く調整していく。側面や端っこが、極端に赤くなりがちなので修正。満足したら、ツヤ消しクリアを吹いて、乾かして完成です。ぶっちゃけ、密着論と何も変わらねえよ。 行き過ぎたらら垂れるるるしいし、いい表面ににゴミががてると思うけど、適当にやるのがコンセプトなんで。はい、隙間時間に適当に拭いて、大体乾いたら完成となります。クソ雑だったけど、完成品のクオリティは素晴らしい。外側の黒みがかった赤と、いい具合にマッチして鮮やかだ。3箇所くらいある穴と棒を、なんか適当に合わせて押し込んだらハマります。エンジンカバーは人を引いた際の、クッションにもなってくれるらしいので、ずっとつけとこうかな。 そうよ、抑えるツボさえ抑えておけば、クソ適当にあっても、いいもん作れるのよ。明かりのせいで赤が異常に強くなってるけど、表面に乗った黒、これがあっての、キラキラはしない美しさなんだ。相鉄や消しクリアを選んだのも味噌なんだ。これでプリウスレベルが上がりましたね。もうすぐ86来るけど、次は何しようか。そう、ボンネット開けた時の、車体色とのマッチングがまたいいんだぜ。エモーショナルレッド、黒混じりの赤の美しさよ。はい、ありがとうございました。